はいんだだありがとうございます。いただ はい、そうですねだいぶきれいになりましたね、うん、一応4回は入れてるんですそうですねはい、はい、でもちょっとまだ炎症があるからもうちょっと入れてまたもいいかもしれんですねまだ1個に戻すのは若干早いかもしれないですねあれしばらく入れてもだ大丈夫ですか大丈 夫, です大丈夫それは問題ないです、はい 食欲とかは普通にありますかねはいあります目は一つしかないのでうん<笑>最初からですかいやねこっちはもう最初はもう、うん あの猫風邪の影響で小さい頃にかなり外傷になってたので、眼球的質をしたんですよね。ここで手術をされて、うんうんうん、うん片一本の目は大事にし て, くれるているんで<笑>そうですね。綺<笑>麗なお目目、はい。まあでもまだ残ってましたかね、私。はいあります。しっかりのまあのごめんなさい使ってもらって。はい まあ、それ終わる頃にまた切り替えっていう感じでいいかなといだいぶよくはなってますから、はい、もうしばらく使ってもらったら大丈夫かなと思います、はい、もし気になるんだったらまた店に来てもらって、はいはい、それから帰えてもらったらいいかなと思いますね普通普段でもちょっとこうなめだめなんで、はいはい、ちょっとそうですねうんだんだ全くその涙が出ないっていう状態にはならないと思うんですけど、はい、もう少し腫れてるんではい、はい、使っといてもらった方がいいかなと思いますじゃ、はい、あまたあれだったら見てもらってからて、ね、そうですねはい、はいはい、大丈夫です、はい いい子ですね入るんですもう狭いでですすよね大丈夫い、はい okay、すみません。ありがとううううういいししたたたどどどここここで出会ったんでででででっっんんんんんすすすかか、うんねうんうん、かののののの子子子ななち裏にににろてててけけ両目れくつ時匹匹親もほったらかし でもうなんか動かなくなったような感じだったんで、うん、保護したらもう恐らく死ぬと思ったんですよ、うん、で朝たらまだ息があったんですぐ連れてきてで先生が点滴してくれたらもうすごく元気になったんです、うん、よかったでもらってもらうあれにしようかと思ったんですけど固めでしょだから結局うちで 買うようになったんですけどね、いやもう私も年だから、あんまり長くされたら、さっきわかんないじゃないですかそんんです。そう思って、思ったんですけどね、はい、うん、買ってみてどうですか、福太君ん。おとなしいし、うん、うん、飼いやすいですね、やっぱり。うん、犬もね、今まで三匹くらいいたんですけどね、はいはい、猫の方が飼いやすい。<笑><笑>そうですか。え、う、え、ん、今回は目が腫れてるんですか。か結膜炎みたいになってて。 でもともとだからそのウイルスがあるから、うんうん、ああなるほど、うん、風邪のウイルスみたいなそうそううんだからすうう発病しやすいからねこんなの繰り返しなんですよ何ヶ月に1回こうやってお世話になってそうですか<笑>何か飼うときに気をつけてることとか毎日ありますかだからもう外では生かさないし、うん、ちゃんともう目の方は普段も目薬入れてるんですけどね今抗生物質なんか目薬、うん、人慣れしやすいですか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 ネコワンネコワンただいまおうち古くなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえーえー、なんだこの行列ゲース平岡工業ねっこ ー, ー松山市上高野町のタンポポペットクリニックですタンポポペットクリニックでは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 それでまあ三日とかねもうしたら、えー、お風呂入ったってもいいし、はい、もう普通通り生活してもらって大丈夫ですね。はい。うんねはいはい、ご飯が、はい、あの今子犬用の食べてるんですけど、はいはい、このゴミみたいなのあそうですよねすはいはいあのやっぱりちょっと太りすぎてしまうことがあるので、うんえー、もうそろそろ成犬用とか、うん、あとまあそういった、うん、あ、まあま そう で, す要因でもちょっとサンプルはあるんですけども虚勢専用みたいな感じの、うんはい、フードもあるので、はい、そういったものに切り替えていったほうがいいですね別にでもそれじゃなくてもあのもうせ用のフードにすればそれだけでもいいと思います、うん、あとはやっぱりそのおやつあげすぎたりとか、はい、ご飯あげすぎたりしないように注意しておくことだと思いますね体型的にはちょうどいいしまだもうちょっと太ってもらってもいいぐらいなので、うんはい、そこまでこう気にしなくてもいいのかなと思います、はい よかったはいいですかいったでです、すごご無事ありがとうございま綺麗な街寝るね。 じゃあお名前何とおっしゃるんですか この子はちょっと水炎とかになりやすい肝障害とか。あうん、であの、点滴とかを定期的にしとかないと、こうすぐ具合が悪くなっちゃうので、ってもらってな。んていう種類なんだよ、こんなになんですね しいね、いおうちではどんな感じですか いつもなんかちょっとゴロゴロ、ゴロゴロしてる感じですね。<笑>何歳ですか？十四歳です。十四歳ですか。綺麗だね。<笑>長生きさせるコツってありますか？全然助けられてる感じで、そうですか。そうです、ね、もう何回もな危ないかなっていう気があったので。そうなんです。<笑>うん ハンディを持つお子様へテログループで IT を学びませんか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 村上犬猫病院は猫ワンを応援しています猫ワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました また見てねー